はい、若松帰還区跡の広場に保存されてある19633号です若松帰還区のあった懸念に保存されたとは思いますけどその割にはかなりボロボロです 名板も全てなくて、全て手書きです。そしてキャブはこの通りボロボロ。も中身も柵がしているところを見るとかなり欠品があると見受けられます。テンダーもこの通りボロボロです。 後部だけナンバープレートの名板が残っております。反対側、反対側もかなりボロボロです。こちら側だけナンバープレートの名板が残っております。そして 機関区の若松の文字が手書きされておりますはい、塗装面はかなりボロボロです何年も放置プレイであったことが思い浮かされます非常に残念でなりません以上です